はいはーいはーいはー い, はー い,、うん、はーいみなさんこんにちは、えー、今日は直樹くんが遊びに来てくれたのでちょっと企画をしたいと思います、えー、ひまわりの葉っぱを食べてみたらどうなるのか検証しています壊れちゃった壊れちゃった壊れちゃったこれでもいくいくよせーの せーのおいしいあっそれじかいよこくんおアジアンえいがさつたつたつたつたつオッケーリピートアフターミー